皆さんこんにちは。水生動物学研究室主催の太田金也です。今回はこの金魚にまつわるお話をしていきたいと思います。この金魚は卵虫という品種です。尾びれが2つに分かれていて背びれがありません。一般的に動物の姿形が大きく変わるためには途方もなく長い時間を要します。しかし金魚は非常に短い時間でこのような姿形を変えてきたことが知られています。 このような劇的な姿形の変化が起きた背景には昔の育種家や愛好家つまり金魚のブリーダーたちの努力と金魚自体が持っている生物学的な特性が関わっていると考えられます。 今回の動画では序盤でどのようにして昔のブリーダーがこのような品種を探知機関で作出することに成功したのかについてお話しします。2022年に我々の研究室でなされた研究の成果をもとに遺伝子の変異と姿形の変異の関係に注目しながら考察していきたいと思います。そしてその研究結果を補足するために中盤では 遺伝子の名前や何々のための遺伝子という説明にまつわる問題について考えていきたいと思います。そして終盤ではそれらの説明を踏まえた卵中の研究を通じて自分なりに考えたことを説明します。それではやっていきましょう さてこの卵中という金魚尾びれが2つに分かれていて背びれがないわけですつまり体の異なる2つの部位に形態的な変異が見られることになりますもし皆さんがこうした金魚を最速で作りたい場合にはどのようにしますかまず考えられるのは 尾びれが分かれている品種と尾びれが分かれていないけれども背びれがない品種を探してかきて掛け合わせるこのような方法ですでも尾びれが分かれていなくて背びれがない金魚の品種というのは私の知る限りいないようなのですそうなると 尾びれが分かれている品種をずっと飼い続けて背びれがなくなっている突然変異を引き起こした金魚が出てくるまで待つこういう方法が考えられますでもこの方法は時間がひたすらかかってしまいますよね、えー、ひょっとしたら昔の人は本当に根気よく待ったのかもしれませんそしてたまたまラッキーだったのでこういう変異を見つけられたのかもしれませんしかし他の可能性は考えられないでしょうか何かブリーダーにとって都合のいい特徴が金魚に備わっていた可能性はないでしょうか この点についてもうちょっと深く考えてみたかったので実験をしてみました。私たちの研究室で飼っている卵虫と普通の金魚、いわゆる一つ尾の輪金を掛け合わせる。そしてこの掛け合わせで得られた親世代の金魚をさらに掛け合わせて得られた孫世代の背びれの形と尾びれの形、さらに尾びれの形に関わる遺伝子について調べました。つまり遺伝的な掛け合わせの実験を行ったのです。 その結果どうも尾びれを2つに分けている遺伝子が背びれをなくす遺伝子と深く関係していることが分かりました尾びれが2つに分かれた金魚は父親母親の両方から尾びれを2つに分ける対立遺伝子を受け継いでいることが分かっていますそしてどうもこの尾びれを2つに分ける対立遺伝子を父親母親の両方から受け継いでいないと乱虫のような形になるのが難しいようなのです さて、えー、ここで私は対立遺伝子という言葉を突然使いました。これは後々の混乱を避けるために使ったのです。そもそも遺伝子という言葉がいろんな意味を含んでいるので、遺伝子という言葉だけで説明を進めるのは無理があると考えたからです。なので、えー、対立遺伝子という言葉を用いました。では、この言葉についてちょっと簡単に説明します。 例として ABO 式の血液型について考えていただくとよろしいかと思います。ちょっとググっていただくと次のような説明にヒットするかと思います。血液型を決定する対立遺伝子は ABO の3種類が存在する。こういった説明です。しかしちょっと不思議ですよね。考えてみてください。ABO と3つの役者しか出てこないのになんで AB 型の人がいるのでしょうか。この理由は、金魚も人間もオス、メス、分かれた生き物は両親から遺伝子を 受け継ぐからです。 父親と母親の同じ染色体の同じ場所に位置する遺伝子が全く同じ場合もありますが違う場合もありますこのように違う場合単に遺伝子ではなく対立遺伝子という言葉を使うことで混乱を避けることができますつまり同じ遺伝子のバリエーションに A 対立遺伝子や B 対立遺伝子と違う名前を付けて分けるわけですそうすると AB 型を説明する場合両親から A と B の異なる対立遺伝子を受け継いだと説明することができますさらに ですね、もうちょっとこう説明を加えておくとこれ英語だとですね遺伝子を寺院、対立遺伝子をアリルと呼び遺伝子だつまり特定の遺伝子や対立遺伝子がある特定の染色体のバスをローカスと呼びます日本語だと全てに遺伝子という言葉が含まれていますが英語だと全然違う名前で呼ばれてい る, いるのですこのことを覚えておくと何かいいことがあるかもしれません、えー、さて、えー、説明が長くなってまいりましたが この対立遺伝子というこの言葉を今回の金魚の場合に当てはめて説明を続けていきます金魚の場合尾びれが分かれるかどうかはコーディン A もしくはコーディン S と呼ばれる遺伝子が関与していることが知られていますこの遺伝子には尾びれを作る時にですね一つの尾びれを作る野生型対立遺伝子と二つに分かれた尾びれを作る変異型対立遺伝子があることが知られています ちなみにこの野生型と変異型のコーディン対立遺伝子はその変異の位置からコーディン A。 ワイルドタイプやコーディン A E127X あるいはコーディン S ワイルドタイプやコーディン S E127X 対立遺伝子と呼ばれていますこれらの名前の付け方や名前の移り変わりについては後に詳しく説明しますがここでは単に野生型や変異型の対立遺伝子あるいはコーディン野生型もしくはコーディン、うん、変異型対立遺伝子と呼ぶことにしますそして尾びれが分かれた金魚はこの変異型対立遺伝子を お勧めする両方から受け継いでいることが知られていますつまりコーディン A の野生型の対立遺伝子を持っていないのですこの研究結果は2014年の我々の研究室から発表された論文に詳しく書かれているので興味がある人は概要欄をご覧ください そして今回の焦点となっている背びれについてです。我々の卵中の研究結果からどうも野生型のコーディン、対立遺伝子を持っているとほとんどの個体で背びれに変異が見られないのです。別の言い方をすると卵中のように背びれがない金魚は必ずと言っていいほど変異があった対立遺伝子を両親から受け継いでいるのです。 さらに詳しく調べるために遺伝的な掛け合わせの実験だけでなく背びれがない卵中から取れた受精卵に尾びれを1つにする野生型対立遺伝子から得られたメッセンジャー r n a を注入する実験も行いました詳しい説明は反復きますがつまりはですね野生型の対立遺伝子を持たない受精卵に野生型対立遺伝子を足してあげる実験を行ったのです そうすると何もしない卵中の受精卵の多くからは背びれを持たない金魚が生まれてきたのに対して野生型対立遺伝子を注入された受精卵からは多くの背びれを持った金魚が生まれてきましたこの私たちが行った実験の結果から野生型対立遺伝子があると背びれがなくなるような金魚があまり出てこないこの点は確かなようです。 ではこの事実をもとにもう少し考えてみましょうブリーダーと金魚との間に何が起きたのでしょうか。まず金魚のの…中にはコーディンの 変異型対立遺伝子を持っている個体とおそらくコーディン以外の遺伝子で背びれを作るのに関わっている遺伝子に変異が起きた個体つまり背びれをなくす遺伝子を持った金魚がいたと考えられますしかし昔のブリーダーはこれらの遺伝子の変異を直接耳にすることはできません、えー、そもそも遺伝子という言葉も概念も当時なかったはずなのですなのでただひたすら自分の気に入った形の金魚を探すことになりますそして、えー 両親から尾びれが2つに分かれるコーディンの変異型対立遺伝子を受け継いだ個体はこのような2つに分かれた尾びれを持った金魚になります一方背びれをなくす遺伝子は尾びれが1つになる野生型のコーディン対立遺伝子がある状態ではうまく働くことができません えつまりこの背びれをなくすことができる遺伝子は野生型対立遺伝子のせいでほとんどの金魚の中ではですね何もせずぼーっとしていたということになります。 この何もせずぼーっとしている遺伝子という例えは変な例えですしかしこれは後々大事になってまいりますつまりはいいことも悪いこともしないので、えー、誰の目に留まることもなく何となく飼われている金魚のうち複数の個体に背びれをなくす遺伝子が持たれているという、まあ、そういったことが起きたのであろうと想像できますそうすると尾びれが2つに分かれる 変異型の対立遺伝子を片親から受け継いでいる個体にもそうでない個体にも潜在的に背びれがなくなる遺伝的変異が持たれているそういったことが起きても不思議ではありませんえ前にも述べたとおり尾びれを一つにする野生型対立遺伝子がない状態で背びれをなくす遺伝子が働き始めると考えられますそして背びれをなくす遺伝子はすでに複数の金魚に持たれている状態にあったと考えられますそう考えるとブリーダー は尾びれれが2つに分かれた金魚を飼っていると長 い, 時間を待つ長い時間待つことなく自分の飼っている金魚の中から何匹か背びれの形に変異が入った金魚を目にしたそういったことが起きても不思議ではありません。 もうちょっと詳しく説明しておいた方がいい点を補足しながら解説を続けます。金魚の背びれの形の変異はあるかないかの二者択一ではなく、ちょっと背びれがなくなっている個体とか、かなり背びれがなくなっている個体など、中間的な形を示す金魚もいます。なので、ブリーダーは尾びれが2つに分かれていて、背びれが少し消えている個体、かなり消えている個体、ほとんどなくなっている個体など、さまざまな変異を見たことでしょう。つまり背びれが消える 遺伝子が密かに複数の金魚の間に広まってくれたおかげでブレイダーたちは尾びれが2つに割れた金魚を選択すると同時に背びれに何らかの変異が入った金魚も何匹か見つけることができたと考えられますそう考えるとあくまでも仮説ですが卵中のような背びれと尾びれの両方に変異の入った金魚の品種を非常に短期間で作り出すことができたであろうと想像されます ここで述べた仮説は2022年に発表された私たちの論文に詳しく書かれています。もしもっと知りたい方はこの論文のリンクもですね、概要欄に貼っておきますので見てみてください。一応ここでですね、この動画 の, あの序盤の部分が終わりということになります。 こここからはのの動画の中盤になります2022年にこの論文を発表した後に遺伝子の名前の付け方についていろいろと考える機会がありましたなので自分が感じた遺伝子の名前の付け方にまつわる問題について話していきたいと思います<音楽>えまず序盤で登場したコーディング遺伝子の名前のバリエーションについてです この動画ではコーディン遺伝子やコーディン A 遺伝子そしてコーディン S 遺伝子さらにコーディン A ワイルドタイプやコーディン AE127X などなどさまざまな呼び方でこの遺伝子を呼んでまいりました。 このたくさん遺伝子の名前にバリエーションが出てきてややこしくなってしまうわけですけれどもこのややこしくなる理由にはいくつかありますまずは発見の順番によります遺伝子に限らず変異体なり有機化合物なり特定の何かを発見した時その発見者がそのものに名前を付けていく場合が多いわけですしかし発見した研究者自身が最初から後々似たようなものが見つかることを考えて 体系的に名前を付ける方法を思いつくというのはなかなか難しいようなのですなので後々何が発見されるかをあまり考えずにいろんな物質に名前を付けてしまう場合があります例えば身近な例だとビタミンの名前なのなんかがですねその例に当たるかと思いますビタミン ABC そして Z まできれいに発見された順番に名前が付けられていると分かりやすいのですが あビタミン B1 とかビタミン B2 などアルファベットの後ろに番号がついてきてビタミンの素人からするとどのビタミンがどういう順番で発見されたのだかちょっとよく分からなくなってしまいます。 それと同じようにコーディン A 遺伝子やコーディン S 遺伝子という呼び名も後々からいろいろと変わってきたためにこういう呼び方のバリエーションが生まれてきたのです同じ遺伝子に2つ名前が付けられているのです2014年にですね私たちが金魚の研究をしていた際1つの金魚の個体から明らかに違う2つのコーディン遺伝子が発見されましたそして発見の順番に従ってそれぞれコーディン A とコーディン B と名前を付けたのです この時すでに金魚の染色体の数が他の近しい魚類よりも多いことが分かっていたのでこの生き物の系統では全ての染色体が倍になるゲノム重複が起きているのであろうと考えられていましたなのでこれら2つのコーディン遺伝子は別々の染色体に位置している似ているけれども共通祖先で分かれたであろうという遺伝子 で, であろうと考えてコーディン A コーディン B と呼ぶことにしましたそしてコーディン A に変 変異型の対立遺伝子が見られたので、痩せ型のコーディン a 遺伝子と区別するために変異型のコーディン a 対立遺伝子をです、ね、あの変異の位置からです、ね、コーディン a e 1 2 7 x と呼ぶことにしたのです。 しかし、後に我々の研究グループとは違う別のグループが金魚や金魚に近い鯉で詳しくゲノム配列を決定するようになります。そうなると、いろいろと分かってまいります。まず、金魚や鯉の共通祖先で交雑が起き、その結果、すべての染色体が倍化したことが分かってきました。これは先に述べた私たちの発見に合致しています。つまり、コーディン A やコーディン B とい う, う似ているけれども、違う遺伝子が生じた。これは正しいわけです。しかし、 恋の染色体やゲノムに名前を付ける時に倍化した染色体を A, A サブゲノムや B サブゲノムという用語を使って区別してその呼び方に基づいて遺伝子に名前を付けるようになります一方他のグループでは染色体の大きさから S グループや染色体 l グループの染色体といいうう言葉をを用いて遺伝子にに名前を付けるようになりえすそうなってくると後々になって分かったわけですけれども私たちがコーディン A と名付けた遺伝子と同じ遺伝子は恋の仲間ではどうやらサブグループ B の上に存在しそして金魚ではこのコーディン A 遺伝子は S グループ染色体に位置しているということに がですね後で分かったわけです。でもそうなってくるともうのこれはあの純粋にもう名前の付け方のせいで混乱がまあ起きてしまうと。 いうことになっっててししままいたたた自分ちででもだかかよよくくらなななきんすねので2014年ではコーディン A と呼んでいた遺伝子ですけれども混乱を避けるために2022年にはですね、まあ、コーディン A とい う, う名前も併記してますけれどもコーディン S と呼んでですね論文を書いておりますこのような発見の順序から来る遺伝子の命名の混乱は私たちのコーディン遺伝子以外にもさまざまな例があります。 でですねこれ今ま で, ちょっとですね呼び方について説明してきましたけれどもあの自分たちがその遺伝子について説明するときに心の中でなんとなく持っている機能に関わるまあ認識からくる混乱についてもちょっと説明しておきます。何々という遺伝子は何々をするための遺伝子だというまあこういう説明に関する問題ですね。 引き続き続このコーディン遺伝子についてて考えてみますこの遺伝子は金魚にだけにある遺伝子でしょうか実際この遺伝子は脊椎動物であれば人間だろうが猫だろうが犬だろうがニワトリだろうがトカゲだろうがカエルだろうがどのような種にも持たれています。そうなってくると 今まで、えー、金魚の野生型のコーディン対立遺伝子に当てはめた説明が他の生き物に直接当てはまるかというとちょっと無理が出てくる場合があります、えー、例えば人間やカエルなどはですね大人の姿を見る限りはっきりとした尾びれとか尻尾も生えていないわけですねそうなるとコーディン遺伝子はすべての脊椎動物にもたれていて変異の入っていない野生型のコーディン対立遺伝子は一つの尾びれを作る遺伝子だという説明はちょっとおかしく聞こえます ではちょっと考えてみましょう、一体尾びれや尻尾のない生き物ではコーディン電子は一体何をしているのでしょうか。 このコーディン遺伝子については金魚で研究される前から他の生き物でたくさん調べられてきました。これらの研究によりコーディン遺伝子はすべての脊椎動物の早い時期のお腹側と背中側に軸の軸を決めているということが分かっていました。つまり尾びれも背びれも何もない丸い形をした肺の段階から働いているわけです。そしてこの遺伝子は主に、 肺の背背中中側側に現れててを、えー、を作る働きを持っていますしかしこの遺伝子の肺の中であられる現れる場所は時間が進み肺の姿が変わるごとにどんどんと変わっていきますそうなってくると大人の金魚の体の特定の部位だけを指して何々を作るための遺伝子という説明がちょっとおかしいことが分かりいただけるかと思いますおそらく何々を作るためにも働いている遺伝子の方がより正確なのだと思います さららに肺発生ののの過程で他の遺伝子影影響響をを受けたり影響を与えたり、り与えすす。ることも知られています例えばコーディンは背中側を作る遺伝子ですがその反対側の腹側を作る BMP という遺伝子に影響を与えたり他にさまざまな遺伝子を介して逆に影響を受けたりしていることも知られていますそうなってくると何々を作るためにも働いていて他の何々を作る遺伝子にも働きかけている遺伝子という、まあ、こういう説明をすることになるわけです でももこれものすごく複雑に な, ってきますよ、ね、なのでまあ今回の何々のための遺伝子という説明があくまでも説明を簡単にするためにちょっと無理のある説明をしているということはちょっとご了承いただけると助かります。<音楽> えーはいえー、こ, こ, ここから終盤となりますちょっと中盤で話がぼんやりしてしまいましたので具体的なあ金魚の尾びれと背びらにもうちょっと戻ってですね考えてみましょう。 このような大人になった金魚を見てここが尾びれこちらが背びれと指さすことができますそしてさかのぼって小さくなってもこれらのヒレの差は明らかですしかしこのあたりまでさかのぼるとお互いがもう区別がつかなくなってまいります尾びれも背びれも一つの膜のようにつながっています そしてもうここまで来ると肺はほとんど丸になってしまいます先ほどもお見せした尾びれと背びれが1つになった膜はこの辺りからきますもうそうなってくると尾びれも背びれもなくなるわけですもうお互いにほぼくっついてしまってますそうなるとこのように早い段階に働き始めるコーディング遺伝子の変異によってもたらされる変化は当然のごとく 大人になった時の尾びれだけではなく背びれにも何か影響が及ぶだろうということは容易に想像していただけるかと思います。魚類であればおおよそこういう肺の形になります。金魚だけその制約を破って尾びれだけ独立に作るとか背びれだけ独立に作るというのはどうやら難しいみたいなのです。嫌おうなしにお互いに関わり合いを持ってしまうのです。そして私たちの研究結果から尾びれが一つになっている限り背びれだけを独自に ななくすすののは非常にに難しいといととうことが明らかになったのですえつまりあえて間違いを恐れずに言うならば1つの背びれを作るコーディン A 野生型対立遺伝子は尾びれをなくす遺伝子の働きを抑え込む働きも持っているということになります、まあ、この表現もちょっと無理があるのですが分かりやすく乱暴に説明するとこうなりますえそしてさらにその結果 野生型対立遺伝子は背びれをなくす遺伝子の変異に何もさせずこっそりと複数の金魚たちの中に蓄積させる遺伝子として働いていたとも言えます遺伝子の変異を蓄積させる対立遺伝子とか言い出すとこれまた大変なことになってきますがおそらくコーディン遺伝子やその周囲の遺伝子がこういう働きを持っていったと考えられます まあ、この説明もちょっと乱暴なのですがしかしこのように説明すると今回のような非常に短期間の育種の過程で複数の体の部位の形が変わるような変異をですねうまく説明できるようになるのですそろそろ動画も終わりに近づいてきたのでまとめにかかろうかと思います今までできるだけ簡単な言葉で説明してきたのですが 今までの説明は遺伝子の説明でも述べた通り簡単にするためにいろいろと説明不足の点があるのですしかしそれは致し方ないとしてここでですねちょっとですね金魚についてですね研究を行った2022年の論文の中で言いたかったことを少しちょっと強引になりますがここでまとめてみたいかと思います卵中のような尾びれが割れていて背びれのない金魚の品種の成立の過程でどういうことが起きていたかというと コーディ遺伝子とそれに関わるセハラ軸形成遺伝子のネットワークが派生学的に頑強なシステムとして働き、結果として、 背びれの消失を引き起こすような遺伝子の変異現状であればおそらく LRP6 遺伝子や DHFR 遺伝子に起きたであろうと思われる遺伝的変異の表出を抑え込んで、えー、それらの遺伝的変異の蓄積を許すような進化的キャパシタとしての機能を果たしたそしてコーディン遺伝子への遺伝的変異に伴い尾びれが2つに分かれた金魚が出現するとともに蓄積された遺伝的変異が一気に表出して背びれの変異も引き起こ したそこにブリーダーの視覚認識に基づく人選選択が働き、卵中のような複数の部位に形態的変異を持つ品種が短期間に作出されたのではないかと考えられます。この説明だと高二年身がですね尾びれと背びれにですね結果として影響を及ぼす多面性を持って 遺伝子として機能していたと結論付けられるわけですこの説明のもう少し分かりやすい解説も考えておきますのでしばらくお待ちください 今回の動画では私たちの研究をもとに卵虫のような背びれがなくて尾びれが分かれている金魚がどのように作られたのかについて考えてみましたしかしまだまだ自分の中でもよく分かっていないことが残っています例えば一つの尾っぽで背びれのない金魚の品種があまり見られないのは、まあ、どういうことなんだろうかとか 本当に先に背びれが消えて、尾びれが分かれるような育種のプロセスがありえなかったのだろうか、などなどの疑問です。自分の中ではこれらの疑問に答えを出すためには、肺発生の過程やその過程で機能する、 遺伝子の多面的な働きや複数の遺伝子の相互の上下関係そして魚類であれば魚類の肺が持っている制約などを考慮しながら進化について考える必要があると思っていますえそろそろ時間となってまいりましたので今回の動画はここまでですまたこのような金魚にまつわる人員選択進化発生の関係については別の機会でお話ししていきたいと思いますそれではまた